サブチャンネルですまましょう撮りましょうちょょうううちっとこれねよかったって思うんだからみんな。 何飯食っててまねいやお前じゃあよかったと思うんだなみんながうんじゃあ自分のアレルギーって全部エビアレルギーこいつエビドリア食うんすよそんなこと言ってエビは食わないからじゃあみんななんか俺が食わないとし心配するからとか、うん、適当なこと言って、うん、コンビニ行ってエビドリア買ったなで食えばバレないと思ったんだよちょっと早くなるくらい出てんじゃん症状いやでも美味しいんだもん エビエビ以外これ本当に俺エビ食わないいやちち、違, う違うエビ周りだっていつもエビあげてるじゃん俺いやいや俺エビ食ってるけどその時、うん、エビ汁は出てるじゃんエビ裸なんだからここでいやこ、この辺りをこうやってやるから大丈夫エビめっちゃうまいぞそれ知ってる俺昔エビ好きだったのめっちゃうまいぞ、うん、天ぷら食わないんだよお前隠れて電話行ってんだろごは と, <笑><笑>と行く時だけ電話行くんでしょ まあ、大丈夫な。でも、最近も、う俺が後輩に言ってるからね。あいつ、エビだめだから、手へくなって。俺、あの、海外に留学に行っていたの先輩が。おーお、おお。あのー、俺がさあ、エナジードニック好きだから、買ってきてくれたの、これ。いうかさあ、うん。今、俺、これ買ってきたじゃん。あ、うん、でかいの選んだのよ、うん。もっと大きいんだ、ね。よりでかい。ええー、それ知らなかった。モンスターと同じ大きさじゃない。確かに。 え、ちょっとさ、飲んでみていいまずで今日はこれを全部まあ、混ぜてみようかなっていうねそうしようシンプルなやつでちょっとね飲んでみたいんですよやっぱりブルーから飲むブルータスお前もかん何ブルーベリーみたいなどううわすげえなブルーベリーみたいじゃないなんかアメリカっぽいあーなアメリカのグルにはお前カフェインあれるけどな 本当だったはい次はいオレンジあっオレンジだけど、うん、あやっぱそれはそのままなんだいやじゃあレッドいきますよグランベリーはいなんかやっぱジュースに近いんだね向こうはまあ確かにな、うん、トロピカルうん トロピカルの匂い結構強烈だなマジかおお一番味が濃いわおうおうおうおうトロピカルがどれが一番うまいのこれ<笑>えマジほん<笑>レッドブルのこれってさ何味かって言われたら答えられないもんねそうだねでも全部ねジュースみたいな感じだからね味はついてるすごくこれ、うん、日本のレッドブルねね 100… やすいけど、こっちの方が飲みやすいんだけどなんかすごい、甘ったるくてエナジードリンク感がちょっとないなあーおジュースかな、うん、カフェインどんぐらい入ってるのちょっと見てみるかあ確かにカフェインの量ねいやオンスで書くなや<笑>分かんなかったオンスだからうん114 <笑>いやで も, もう揃ってないから分かんないじゃんな、まあ、100あたり100ぐらいだなあ30ぐらいか同じぐらいだってこと まあ、本当にぴったりぐらいなんじゃんちょっとさしいけどな<笑>ガンガンガンガンガンガンててガンて驚きたかった、うん、それ用意してたらな、うん、ええー、ってじゃあ混ぜましょう混ぜましょうトロピカルうんいいねオレンジうんいいよ<笑>ガヤすげえな、ねうん、ブルー5 ブルー赤いいのすごいなブルー赤ななんだよ赤なんと赤、レッドなうわレッドめっちゃレッドすごい な, ごいな、はい、ね、だからもう完全にジュースだなこれ日本だけじゃあ日本入れる前ちょっと飲んでみていいうん、うんうんうん、まあ全然美味しいぞ飲みやすいジュースあうまいなめちゃめちゃ飲んでない、うん あね飲めるねマジかうん<笑>いやごくごく飲んでるじゃねえか<笑>ごくりごくり飲まないいや最悪だよじゃあ面白優先しすぎだっておい<笑><笑>しいねおいしい、うん よし。あ、お疲れ様です。あ、大丈夫です。はい。はい。じゃあちょっとこうそれも含めて含めてサ分ネだから。 入るこれ一気にね俺はいけるぞいやじゃあお前2だからだ、ね、いややばそうね<笑><笑>いや入んなら見せるだけでいいよこう入れるよってまあ、まあまあ、<笑>ねえねえ、うん、<笑><それ><笑><笑><笑>大丈夫だろいけたケー。Okay